演奏に向けて進んでいくことにいたします。えー、どうぞ、合唱団の皆様はステージの前にお越しください。えー、今夜のウクライナ応援コンサート、えー、最初にお届けいたしますのは、シベリースの書きました公共詩、フィンランディアという曲でございます。えー、この曲が書かれたのは1899年、日本でいうと明治32年になります。 当時このシベリウスの国でありますフィンランドというのは帝政ロシアの支配下にございました、えー、圧政が敷かれておりましてしかしながらフィンランドの人々は何とかこの独立をしたいそういう気持ちが次第に高まっていったのでありますそこでこのシベリウスはですねフィンランドの歴史劇 「フィンランドは目覚める」というタイトルの歴史劇のためにオーケストラの作品を描きましたその中にあるのがこのフィンランドアという公共史の原型でございますこの音楽はまさに当時 の, そのフィンランドの人々の気持ちといいますか動向を音楽的にオーケストラで表現しております最初は重苦しい金管楽器で苦難のモチーフがで始まります でやがてそれが闘争、えー、のモチーフという形になりまして人々が前に向かってどんどんどんどん力強く進んでいきますそしてそれがいつしか勝利へ向かっていく音楽となりましてその中にフィンランディアサンタという合唱の部分がございますこれは、えー、フィンランドでは今も第二の国家と言われるほど愛されている内容でございまして この音楽はその後ずっと世界的にもそしてフィンランドの人々に愛されているわけでございます、えー、少し前に「ダイ・ハード2・2っていう映画がございましてねテロリストが飛行機を乗っ取って悪いことをしようとするときに、えー、最後はあのブルース・ウィリスの刑事が、えー、これを救うストーリーでございましたあのエンディングのところでもこのフィンランディアのクライマックスの部分が高らかに鳴り響くんですね それはそのダイハード2の監督がフィンランド出身の監督だったからでありますそしてこの曲がオリジナルで演奏されていたその日本でいう明治時代ロシア当局はあまりにこの曲を聴くと人々が心を奮い立たせて勇気を持ってしまうというのを恐れて演奏を禁止にしたというそういう曲でもございますこの曲の持っている素晴らしい 人間の心を こ, ぶせる力これを今やはりウクライナの方々にお届けしたいなそういう気持ちとともにお届けしますえ本日はそのフィンランディア傘下の部分に男性合唱がありますその皆様方が今このステージの前にいらっしゃいます、うん、慶應義塾大学ワルネルソサイティ男性合唱団 o b の有志の皆さん それから早稲田大学グリークラブの OB 有志の皆さん方でございますそして本日の指揮者は小林健一郎さんです、えー、小林健という名前で親しまれていらっしゃいますけれどもマエストラは本日の演奏会に際しまして自分の愛するそして仲間たちオーケストラが愛する音楽で何としてもウクライナの 皆さんに心の強さを届けたいそんな思いでこれから式に式台に立たれますではお伝えしましょう小林健一さんよろしくお願いいたします ただいまマシトロから直々に指示がありました<笑>何かというとこのグローバルリンクはですね、えー、オーケストラ満杯になると普通オーケストラってのは金管楽器は一番後ろの方に位置するんでございます、えー、もちろん後ろにいる金管楽器もいるんですから中はねフォ、えー、ルムトランペットトロンボンこの面々は上の まあ、なんかひな壇のようなところに向いてこのパターンだとですね普段よりもより一層輝かしい音色もオーケストラサウンドとして届くんじゃないかとそのようにご説明申し上げろ と, <笑>ということでございましたその辺りも応援にお楽しみください。 教師フィンランピアでございました合唱は慶應義塾大学ワグネルソサイティー男性合唱団 OB 有志早稲田大学プリクラブの OB 有志の皆さんでございましたありがとうございました